えー、この後、えー、それでは志賀高原に行きたいと思います。途中で温泉があったら、ちょっと体を清めてね。汚い顔してるんで。で、えー、ライブ配信に臨みたいと思います。はい。はいじゃ あ,、えーあち、ここ、あちむらからお届けしました志賀高原に向かいたいと思います。行ってみましょ う, うよくわからない出だしで申し訳ないです。 あまりにも大量に動画を撮影しすぎてですね、動画の編集に困っていたんですが、今回 Vlog として形にすることにしました。この時はすごくハードなスケジュールで、長野県あちむらでグーパスさんの星空撮影ツアーのロケハンと撮影、その後滋志賀高原フォトグラファーズセンターでライブ配信と星空撮影講座、その後池袋サンシャイン展望台で 夜景と朝焼けダイヤモンドスカイツリー撮影会が2日間と天候にの3日間の様子をお送りいたします初日のあちむらでの天体写真の撮影が天候不良でこけちゃったので、えー、その後からお送りしたいと思いますそれではどうぞお水着きまし た, ああた到着しました今度はシャレねシガのですねここの2階が なんだっけフォトグラファーズセンターになってるっていうことで。写真に来たわ。ち ょ, ちょっと顔出してきますんで。はい。謝礼志賀は、えー、写真家の佐藤秀信さんがですね。 オーナーを務める宿泊施設で佐藤さん自身がめちゃめちゃかっこいいスポーツ写真とか撮る方なんですけどもここの2階にですね志賀高原フォトグラファーズセンターというのをオープンしたということでこの度来ました。 まあ、ここでですねライブ配信とそれから星空撮影講座を私は今回担当させていただくんですけども志賀高原自体がすごく写真が綺麗なところなんでね撮影がめちゃめちゃ楽しい場所での写真撮影のアカデミーっていうのを目指してフォトグラファーズセンターをオープンしたそうです概要欄にホームページの URL を貼っておきますので皆さんもぜひ立ち寄ってみてください 連絡がさっき来てたんですけど。 毎年恒例の天文宇宙検定カレンダー2020年、2022年バージョンが、もは、あの、すでに我が家に届いているようです。えー、ミツピーさん、もう Amazon で予約済みなので発売日に届くでしょう。楽しみにしています。ありがとうございます。YT さん、火曜の夜にサンシャイン持参しますので、サインお願いします。あ、YT さんもサンシャイン来るんですね。ありがとうございます。全然しますよ、サイン。しますよ。 今回もそのサインスペースちゃんと作ってますからね。えー、今ライブ配信を終えてですね、え、ちょっとメール返信の作業をして、一段落した感じです。ライブ配信ご参加いただいた方々ありがとうございました。昼間の配信初めてでしたけど、しかも土曜日でね、なんかなんか新鮮でしたね。ここ初めて見ましたけど、前と全然違うんですよ。 すごいおしゃれになりましたね。ここでずっとお仕事したい。<笑>椅子もすごい、なんか座り心地よくて。ずっとここで仕事したいですね。こんなオフィス私も欲しいですね。えっと、この後の撮影会も、ここでやるんですけど、まあえっと、天気が良ければ外に出ますし、曇ったら中で、え、講座をやりつつ、まあ自分の猫え、スクリーンに、 えー、資料を移して、こう、講座を移しつつ、講座をやりつつ。で、雨降ってなければ外に出てね、ちょっとピント合わせとか露出の確認とかそういうのをやりたいなと思うんですけど、お客様の参加者のレベルに合わせてね、え、撮影会もこなして、この後の仕事もこなしていきたいなと思いますけども、ね、どんな人が来るかな。さっきライブ配信で参加されてた方が2名は今日これから行きますっていうふうに言ってたので、お会いできるのが結構楽しみですね。 はい無事セミナーが終了いたしましたお疲れ様でしたもう終わった後なんですけど片付けてるんで今10時を過ぎました結構皆さん熱心に。 ミナを聞いててくれて質問もたくさん出てであの昼間のライブ配信で、えー、参加いただいた方もです、ね、来てくれてすごい嬉しかったですね、まあ、これにて Day2 が終わりということで、えー、と今回の旅も明日の池袋のサンシャインで終了と最終日ということになりますね、まあ明日が明日と明後日か明日とと後日2て2日あるんですけど まそれで最終日っていう感じなんですね。ラストスワートを頑張っていきたいと思います。いやでも、よかった。楽しんでいただけてよかったですけどね。なんか NASA のシャツ着てきちゃって。いや、いいんですけど、いいんですけど、なんか、こういうタイミングで NASA のシャツ着てるのってなんか、なんかやっちゃった感ありませんなんか、ゴリゴリ着てる感じがするんで、ちょっとなんか恥ずかしいんですけど。はい。これで記念撮影とかしたぐらいにして。 めっちゃ色濃い あ, あこれはやばいわああ疲れが一気にとりますねすごい。 おはようございます今日は VlogDay3 でございますで今日はですねここからうんと池袋のサンシャイン展望台でイベントがあるんですけども今7時半でここからご飯食べて8時にチェックアウトしてですねでえっ、ー、と一旦、えー、埼玉県の私の家に自宅に戻ります でですね、あのー、明日発売予定なのかな明日発売予定の成沢弘樹の星空撮影塾決定版が今日うちに届いてるみたいなんですよ。なのでそれを取りに行こうかなとで。イベントの時に紹介しようかなと思ってまして。で、その本を持って、もう一回、今度は池袋のサンシャイン展望台で え今日は夜景撮影会、それから明日がダイヤモンドスカイツリーっていう流れですね。まあ、とりあえずえ、今日の Vlog もスタートしてみたいと思います。それでは行ってみましょう成田博之の星野撮影塾決定版を撮って池袋に向かうという感じです。雨降ってるよじゃあこれから安全運転で帰ります。よいしょ。 雨ですけど滋賀高原やっぱり綺麗だな紅葉が今ねちょうどなってきてるところなんでしょうね結構でも枯葉落ちてるねよし到着家に着きました本届いてるかなあっこれ本ああ いやー出たかはぁ、あ、やっとできたか私も実物見るの初めてですねまあこの本についてはねまたあの後日、えー、説明動画をアップしようと思いますん で, でお楽しみにはいえー、だいぶ時間が飛んじゃいましたけどもあの後、準備をしましてですね今サンシャイン展望台に向かっていますサンシャイン着 き, きましたが やべえよ何この荷物<笑>早速レオフォトブース大人気じゃないですか早速早速レオフォトブースが大人気ですね新商品ですか新商品ね新商品です か, 新商品ですかもう傾いちゃってるじゃないですか<笑>フェンタポールが傾くんですよレベラー付きで こうこんだけ傾くんで、うんね、構図の微調整とかもそこにできるんじゃないかなと思います、うん、一応七時半にお客さんが全員いなくなってであの貸し切りで撮影ができるっていう状態になりますお客さんの田田さんですこんばんは よ, よろしくお願いします<笑> いやーちょっと初めてなんですけど、ね、ちょっと緊張してますなんで、ダイヤモンドスカイツリー自体は、なんかやってたんですよ、ね、あ、えっと去年、私でテストで撮影しままししたあテストで撮影あ、はい、あんんででそうななななじじゃゃんんやるるるの本当初初めてす、す、初開催なるほどなるほど、どど楽、はいありがり、はいはい、イベントが始 ま, りました。 はい、こんなに参加してくれました嬉しいですねあ、いはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいけるはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいいはす。はい セッティングをしましまた、えー、これ今ねパ、えー、ナソニックの S5 にパナソニックの S5 に、えー、タムロンの7200の28をつけてジャレフっていう感じなんですけど夜景、えー、撮影の時はこのニンジャレフ必ずつけてで四隅を見るってのすごい大事ですねどこからねあの光の漏れがあるかっていうのが分かんないからしっかり確認する。 これ大丈夫かな撮影してみようかなじゃあはい車の後席をこうゆっくりこう見せたいので今ねえっ、ー、とインターバル1秒とか2秒とかそんな感じで切来てますねはいちょっと仕上がりはこんな感じになります ここの地下こんなに遅い時間に歩くの初めてですよ着いた着いたじゃあチェックインしますチェックインしてきま す,、はい、っすあっホテル来ましたえっ、ー、ととりあえずこれで 体を休めて、明日に備えると、いうことになります。いや、無事晴れそうでよかったですね。ダイヤモンドスカイツリー楽しみです。じゃあ、お会いしなさいチャン